神田、秋田、七夕、江戸楼祭り、西もない盆踊りの公演でございます。ええー、会でございます。えー、西もない盆踊りの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。